私市の試乗動画はいつも暗い中で始まるというわけでトヨタ市にあるトヨタシェアの b g 4 x をトヨタの元町工場の真横にあるトヨタディーラーにトヨタのプリウス PHV に乗って借りに来ましたまじまじと実物を見るのは初めてですがスタイリッシュにまとめられていて普通にかっこいいと思います金と限定で月10万円で乗れるようです乗り味は高級なので 普通にありだと思います車内も先進感あるよねバッテリー残量がパーセント表示できないハブのところがリコール連続の急速充電に制限がかかるそもそも普通には買えないもろもろの弱点はあるけどそもそも長旅運用が想定されるのに EV を選ぶこと自体アホだと思うので気にしたってしょうがないやろ充電速度や航続距離が他社ほど強くないことは事実だからな買うなら割り切りがいるかもな充電に苦しみながら 長距離は余裕ですとかネットで強がり言いながら EV を持ち続ける意味このフロアマットオプションでしょさすがトヨタシェアサービスがいいですね床下には持ち運び用充電ケーブルと奥には三角表示板になんかの鍵があるけど カーシェアの管理系かな鍵はスマホの Bluetooth ーーで管理するという、一風変わったシステムになってるんだよな。深夜の田んぼ道のど真ん中で撮影中ですが、コンセントもしっかりついてくるようで。倒した時に床になる、2列目の背のところにもマットを装備。これ単体で見ると、すごくいい EV なんだよな。当たり前のように電動テールゲート。新車価格だと、700万円中盤くらいで売られてても納得する完成度です。 そうだそうだ、まず車内移せって話だよな。エアコンパネル周りが豪華です。EV なので、省電力な暖房装備が、気持ち多めに付けられています。シートはヒーターとベンチレーション付き。遠赤外線ヒーターっぽいのも付いてるけど、これ結局、なんなのかわからんかった。エアコンはエコモード稼働も可能で、温度や風量は物理ボタン。物理ボタン素晴らしいよ。スマホをワイヤレス充電できるトレー脇に、USB ポート、いざ使ってみると欲しくなります。 私も自分の車につけようかしら。ワンペダルってほどじゃないけど、回生ブレーキを強化するモードと、ブレーキホールドに、ギアポジション連動の電動パーキングブレーキ。シフトノブはちょっと独特で、B はボタン。D と R は、押し込んでから、ひねって選択します。アラウンドビューモニターもついてるよ。大きすぎず優雅に乗れる、SUV として理想的なサイズです。エコモードとスノーモードと、ノーマルモードだけですが、瞬間ワープのように加速は早いです。 カップホルダーがパッと取れる位置にあることは、優雅なドライブには欠かせないので高評価。センターコンソールの小物入れは、特に言うことはないけど、まあこんなもんやろ、普通に使えます。2列目も特に窮屈だったりせず、普通に快適に過ごすことができます。前がちょっと余裕ないけど、当たってストレス受けるほどじゃない。センターコンソールには、エアコンの吹き出し口と、USB 充電ポート。 せっかくだし、ボンネットも開けてみましょう。残念ながら、フロンクとやらはありません。意外なほどきっちり詰まってるんだな。なんかラジエーターファン回ってるし、暖かさゼロな風が出てくる。特に燃えたりもしていない。安全性と堅牢性を第一に考えた、信頼性の高いパワートレインだと言わせて、腰の付け根のところの背骨を、どれくらいうねりながら押し出してくるか、調整できるようなモードまでついてるんだけど、 言葉でも映像でも、いい表現が浮かばん、例の謎ヒーターを探してるのですが、ステアリングコラム下だったようで、トヨタシェアは、車両マニュアルも充実していますね。2階建て空洞コンソールか、EV の定番だな。というわけでやっと走り出していくのですが、オープニングサウンドはありません。期待しちゃうような質感はあるのに、スバル版のソルテラの価格を見せられた時、この見た目で700は高すぎると思った。でも、高級車と呼べるだけの、 はっきりした作りを味わった後では、妥当な金額に思えます。さすがにレクサスほどではないんだけど、組付けの段階から金がかかっていそうです。この車内空間と走りに、安さは全くない。カーナビもサクサク動かせて、ダークモードの色合いも見やすいです。サムネ用の写真を撮りに行きたいからね。とりあえずトヨタ本社を、目的地に設定しておくか。ここの操作がラグいと、使っていてストレスが溜まるからな。直感的に動くのはありがたいぜ。はい 少しもたつきましたが、時間はちゃんと取ってきたんだ。PHV を隣で充電しつつ、さあ参りましょう。走り出しから滑らかですね。最小旋回半径は 5.6 メートルと、よくはないですが、視認性はなかなかいいです。ああ トヨタの本社周辺で、まだ新型のトヨタ車に乗るとか、下手な運転できねえな SUV だから心配ないと頭ではわかりつつ、段差にビビりながら慎重に出ます。ちょうど北側が元町工場だからね、どうせなら遠回りしていこう走り出して思うのですが、硬派な足ですね。細かい段差やうねりを拾って、コツコツと動きます。片目ではあるし、結構動かされるんだけど、入ってきた振動が かっちりと作られたボディに伝わった後、そのまますっと消えるような乗り味なので、高級感があるというか、桜の時も言った、ベンツっぽい足になっています。横幅は 1860mm あるそうですが、大きい感じは全くないですね。視点の高さと合わせて、楽々運転できます。EV ネイティブさんの連続充電制限の動画のせいで、あんまりいいイメージなかったけど、乗ってみたら普通にいいやんけ。 そもそも充電時間が長い EV で長距離走行なんかするもんじゃないリスクある時間短縮競争をするくらいなら電池の保護を優先するそういう気持ちを感じるただ2015年あたりの15万キロを超えたテスラのモデル S を調べるとバッテリー劣化がほぼなかったというデータもある主にテスラを見ているとバッテリー保護のために充電制限というのはいつの話だよと突っ込みたくなるあと何よりもさバッテリー残量のパーセント表示がないこと これありえないよね。あと407キロ走れますとメーターに表示されているが、これ絶対嘘だからな。300キロ行ければいい方でしょうな。テスラは実測で500キロを超えているというのに、航続距離、充電速度、バッテリー保護、このどれもが競合。主にテスラに対して大幅に劣る。ここは忘れちゃいけないことだな。さっきのボンネット内部も、メーターのところの UI も、どうしても古典的なんですよね。それゆえの信頼性や安心感はあるけど、 むしろ常識破壊の革新性を売りにした車種が、世界の EV にはやけに多いからさ。プリウスベースの未来と、同じ印象を受けるな。単体ではよく作られているんだが、どうしても古典的であることと、競合に対して弱いこと。いや別にこれでいいやんと私は思うんだけど、ネットの情報だけで比較して、偉そうに評して、そこに b g 4 x の本質はなかったですね。というか b g 4 x っていう名前、なんとかならんかったのか がったららしくて呼びづらいんだがビヨンドゼロな、4 ー, ールのクロスオーバー。ということらしいです。世間ではテスラのモデル Y が、競合に当たると言われていますが、この車競合に勝とうとして作られてないっすね。乗っててわかるもんダイハツの系みたいな、商品開発競争ではなくて、単体で ESUV の EV に仕上げよう。そういう作られ方をしてる。ちょっと中断しまして、右はトヨタの元町工場。ゲートークをちらっと見たら、 BG4X が走ってたよ。今深夜2時なのに。おいおいどういうことなんだよ。まあまあ、何を隠そう、かの LFA が製造された地です。センチュリーや未来、LC や GR やリスのような、製造でも本気出してそうな車種が結集してますな。組み上げてる車種のラインナップだけでわかるよな。この工場、ただものじゃないぞ。今深夜2時だぞ。なんでこんな時間でも、普通に活動してるんだ。ほう、空気圧モニターも出せるのか。 4輪とも250キロパスカル。気温の割に、ちょっと高めかワンペダルモード的なものをオンにしようとするも、使えませんというエラー表示。これ後からわかったんですが、バッテリーがほぼ満タンだから無理だったんですね。ただ無理じゃなくて、普通にそう言ってよ。そういえば新型プリウスでも使われた、この形状のメーター、ハンドルの上端とかぶって、見づらいように思いませんか別にそうでもないですよ。 ブリウスの時も乗ってて不満に感じたことはないです自動車開発の現場を考えればそういうことは起こらないように設計されてると断言できるんだがなどうだかねバッテリー残量がパーセント表示できない問題もそうだけどどの車種にも時々なんで っていう欠陥が放置されてるからね。ちなみに先進性を謳いたい EV ですが、ウインカーは電子式ではなく、昔ながらの倒れたままタイプです。エアコンの物理ボタンもそうだけど、やっぱり直感的に使えるのがいいよね。ここで国道153号線に合流します。学生時代によく着ていたトヨタの市街地、いい思いではないけど懐かしいです。交差点の右折も特に不自由ないです。 新型プリウスは、あのぶっといピラーに不自由させられたから、デザイン優先ってなんだよって思うけど、いざデザイン最優先の車に乗ってみると、やっぱり不都合があるからなぁ。実はさっきも横を通ったけど、この工場から歩いて行けるところに、中古車屋さんがあるんですよね。なかなかに喧嘩売ってますよね。見えるところに86を並べてたけど、このチャンネルが言えたことなのかはわからない。もう名前も変えたんだ。 そのうちスープラも買うさ。BMW の M4 の新車価格を考えると、同等のパッケージングなスープラの約780万円って、お買い得かもしれないよな。なおソルテラの700万円台問題については、BG4X に乗った私の感想としては、まあ妥当です。本革ステアリングの触り心地や、走り出しのスムーズさ、車から感じる、全体的な上質感、どれもレベル高いんですよね。見えるところだけ変えれば、 そのままレクサスにしても通用するくらいそういえば電灯の下を通るたび左側に初心者マークが映り込むよな気づかなかったわどうやらナビ画面の向こう側に小物を置いておけるトレイがあるんですねさすがにワイパーはウォッシャーノズル内蔵型じゃなかったかついてくれてたらレーシングカーみたいでかっこいいんだけどねここで私何ヒーターだっけ全然効果を感じないのでオフにしてみるこの道は最後の方に ハイペース走行のテストでもう一度来るのですが、ちょうどいいところに狭いコーナーが、腰高感ので安い SUV ですが、バッテリー配置が効いてるからか、重心高を感じさせずに曲がります。セダンタイプにはさすがに一歩譲るけど、これだけ素直に走ってくれれば、郊外のハイペース走行も余裕でしょ。今の左カーブも、道路幅が狭く、圧迫感が強かったけど、横幅を感じずに抜けていけるよ。道幅が急に狭くなる場面、 車種によっては恐怖感を感じるけど、BG4X は普通になんとかなります。トヨタ市第で BG4X に乗ってるだけで、なんか高尚なことをしている気分になるぜ。さて、ちょっとした直線区間に出たし、ベタ踏みテストいきますか。 ちょっと待って、むちゃくちゃ速いんだけど。車両重量 1.9 トンに対して、最大トルクは266ニュートンメーター、150馬力というスペックだが、体感的には R35 並みに伸びる。アイオニック5の時は、加速感の中に重量を感じてしまいましたが、BG4X はそうでもないです。マジクソ速いです。 さすがにテスラには及ばないでしょうが、むちゃくちゃ速いんだけど、意識を飛び越すように飛んでいくわけではなく、ベタ踏みでも制御下に収まるので、安心して踏める。さて右手には中央正規、左手には住友ゴムの工場があるそうです。中央正規さんはトヨタの純正ホイール、住友ゴムさんでは主にタイヤを作っているらしい。そういえば静粛性についてですが、新透明を走っていると、 風切り音がちょっと大きいらしいです。でも市街地をゆったり走っている分には、特にストレスは感じないですね。私は遮音性に無頓着ではあるけど、ここで私、ミラーの下側についてるボタンが気になるんだけど、何が何なのかわからずじまい。 さてこの世代のトヨタのナビシステムは、軌道が遅すぎて使う気も起きない、いろいろなアプリが入っているんですよね。本体説明書が出せるらしいから開いたんだけど、なんか表示が出てこない。右側から文字がリスト表示されるのは、クラウンクロスオーバーの時と同じですね。今後の高負荷走行時に、車線逸脱警報が邪魔になる可能性があるのですが、やっぱりメーター内から設定してきるのか。基本的にはスマホ連携なんだな。どのメーカーのナビも、 ここ数年でだいぶ変わったよな右上の矢印マークが一番大事な現在地に戻るボタンです物理ではないけど押しやすい位置にあるそしてこの起動時間の長さよ HDD に入った Windows 7の起動待ちでもしているのか信号待ちの間にちょっと触ろうと思ったら立ち上がる頃には青信号に変わってるレベルさっきからカーナビ内部に この先で右折です表示が出ていますが、新設を通り越して、頻繁に出すぎてちょっと邪魔かな。ステアリング左の戻るボタンで消すんだけど、この頻度は設定で変えられるっぽいから、所有するなら最適化の手間があります。ハイブリッドシステムモニターか、瞬間燃費計か、エコアクセルメーター的なものがあるといいんだけど、これしかないかな。というわけで来ました。本社工場です。 単造部品、ハイブリッド用部品、FC 部品、シャシー部品を作っているらしい。敷地内にはテストコースがあるらしいが、明確にこの車種を作っているとかはないんだな。ここら辺の通り。 トヨタ以外の車種で走ってたら、落ち着かないと思います。ホンダ車の工場の周りに、NBOX しか走ってないっていう Twitter の画像あったよな。インターネットでコストダウンとか書いてる人の中で、ここで投稿内容を叫べる人はいないでしょう。大衆車セグメントなんだから、安く作らなきゃいけないのは当然なんだがな。86もレクサスも乗ったことある身としては、製造工程で組み付けにかけられている手間、ここが乗り味に与える影響は、とても大きいと考えています。 86を所有してると、新車価格ゆえの荒を感じることが多々ありますが、BG4X はちゃんと作られてますよ。この BG4X は、旧未来やグランエースのような、創作高級車の部類に入る車だと思うぜ。別に安く買えないんだけど、量産品というよりは、1.1.1 点がちゃんと作られているような印象を受けます。さあ来ちゃったよ、トヨタさんの本社、何回いい具合に写真が撮れるところないかな、くらい深夜だけど、 トヨタ本社っぽいアングルで何かないかさあ、右にあるのがトヨタ会館と、スタバが内部にある、かの本社ビルだぜ。iPhone 13 Pro、14に買い替えるか悩んでます。バス駐車場を数十秒だけお借りしたぜ。 確保侵入になる前に退散しましょうクラウンクロスオーバーもスープラもプリウスもミライもそうだけどここ数年はかなり宣伝してるからなそこまで褒めてるわけでもないですけどねさて今からどうしようかいつもは30分しか予約取らないのに今回は1時間半くらい確保しておいたんだ律儀に一時停止守ってやがるとりあえずですねトヨタスタジアムに行きましょうか今総合的な話をするけれどこの b g 4 x という車 中年層以上の方の、優雅な通勤者として、うってつけかなと思いました。昔からの積み重ねの末にある、安心感ある設計。長距離性能は辛いけど、ハリアーで培った、都市型 SUV としての優雅な走行フィール。安定性重視で足を固めてあるからか、車線内のうねりも拾って、コツコツ動いちゃうんだけどね、触れ幅が小さいのよ。車音性を気にしがちなジャーナリストや、トヨタってだけで頭ごなしに批判する人が、 確かに弱点と言えるところを掘り起こすけど、乗っていて普通に気にならないし、後続距離の問題が出ない範囲で、ゆったり乗るだけなら、レクサスブランドを有する会社の緻密な組み付けと、光合成ボディと電気の快適さで、SUV のネガを感じず、気分よく移動することができます。固めな乗り心地は普通に許容範囲内だし、 なんなら緻密な組み付けを感じながら走れるハンドリングは特にスカスカということもなく SUV の高重心差で盛大に破綻することもなく航続距離についても一部のテスラオーナーみたいに車間を詰めて煽り運転しまくるんじゃなくて早め早めの茶でも充電を挟みながらサービスエリアで寄り道しつつゆったり進めば特に問題にならないんじゃないでしょうか知らんけど EV の長距離運用はマジで知らん大出力の充電器があっても 先客リーフがいたら終わり。テスラのスーパーチャージャーも渋滞気味。何を信じたらいいのというわけで、長旅は割り切ってダラダラ行くか、別の車で行くか。その心持ちが、EV 所有には大事かなと思います。ハリアーを一つのベースと置きつつ、ワンランク上の車格で、レクサスのノウハウを取り込んで、独自に作られた、そういう車なんだぜ。よそと比較するもんじゃなかったんだな。というわけで個人的にこの b g 4 x 欲しいなと思いました。 なんなら会社の経費で買ってみるか日本一周がしたいと思っていてプリウス PHV がベース車にできるかここ数ヶ月悩み続けているんですよね必要かというとプリウス PHV があるから不要なんだけど面白い旅ができる気がする旧型未来に乗ってた時も同じ50プリウス内で部品流用の可能性を探すとか言ってて 結局買わななかったよなまあまあステアフィールや足の動きにうるさい私が、なんなら SUV 全否定派の私が、買ってもいいかなと本気で思ったこと、それくらいにはいい車として作られていることは、気持ちだけでも知っていただきたい。クラウンクロスオーバーの時は、シャシーがすごくいいから、新車価格ゆえ、内装にかけられるコストが、なくなっちゃったって言ったよな。その後でコメント欄に、こう書かれたんですよ。写シ真シがいいのはわかるけど、実際内装がしょぼいじゃん。 CX5 を見てみろよと勘弁してくれよ日本語が通じない松田信者さ CX5 は踏み込むとクソ遅いことと攻め込んでいくと高重心鈍重 SUV ゆえのズドーッと曲がるのを拒否する腰高フィールが出たのね内装だって見た目の高級感と原価の高い低いはイコールではないだからこそ私は CX5 という車に対してあまりいい評価をしませんでした高評価低評価でシオが、 このチャンネルでも最低クラスに落ち込んだよな誰がそんなの見るんやねん私マツダの3は絶賛したけど信者にもトヨタ車にもこびうる気はないからあー待って撮影中の私フロントを木造物に合わせてぴったり止めるのが苦手なのバレちゃう車がスケるル視点映像を保存しておいてから工夫して写すことで 車の底も見せてるんだよな。こんなところでアウディと張り合ってる。さて、適当にズドンと踏んでますが、やっぱり加速速いんですよねー。この手の内に収まりつつ、突き抜けるように吹っ飛ぶ感じ素晴らしい。交差点の右折も、SUV ならではの視点の高さと、素直なステアフィールのおかげで、思い通りにって気持ちがいいです。やっとだ、やっと運にできた、ワンペダルもドキモードの話。そこそこ、回善ブレーキが強くなります。そこそこです。それだけ、 完全停止まではいけないし、他社と比べると改正力は弱いけど、それゆえ強い G でギクシャクすることもないので、私は好きなフィールですね。この辺の設定も、競合他社を真似るのではなく、自分たちの考える最適解を求めてる感じだ。やってまいりました、トヨタスタジアム。この橋の下に、私が隠れ家としていた、とても景色のいいスポットがあるのはないしょ。うーん、このワンペダルドライブだか。 回生ブレーキ強化モード、私は好きになれないっすね。ハイブリッドカーで燃費を最大化したいとき、アクセルをわざと大げさに抜くことで、エンジンを切らせるんですね。そうやってモーターだけで転がす時間を長くとる。そんな運転スタイルが身についてるので、抜いた瞬間にがっつり減速されると、どうしても違和感。アクセルは加速を緩めるためだけに使って、ブレーキペダルに踏み替えてから、回生減速と、油圧ブレーキによる減速 G を制御する。そういう操作の方が、 感覚を大事にする私には自然です。でも、EV 通勤がしたいなら、そんなこともないのかな。通勤走行なら、クルーズコントロールの全車追従機能を使って、ペダル操作なしで走れちゃうからな。どうせ踏んでなきゃいけないことに加えて、緩め加減でも繊細に制御しないといけないんだから、私はワンペダルが、不可低減になるのか疑問です。さて、内外装をじっくり撮影するために、いい具合に開けた。 交通量皆無な場所はないかなトヨタスタジアム周りの田んぼ地帯がうってつけだったと記憶しているのでとりあえず適当に入ってみるおいおいこれ大丈夫かよ田んぼ道の交差点って狭すぎて積むことあるぞ幸いにも SUV だかクロスオーバーなので車体が汚れそうなこと以外気になる要素はないですけども新型プリウスの動画の時もそうだったけどまだ新車なのに過酷なところに持ち込まれちゃってごめんねごめんね さて恐れていた事態が起きました。右折してみるか、カメラ使わないのかよ。極限状態では、機械のアシスト装備より、自分の感覚を好むということです。なんというか、当たり外れが結構あって、一概には言えないんだけど、よくできたとヨタ車って、そういう領域あるのよ。LFA や GR シリーズに代表される、数値や理屈じゃなくて、完成の領域で。 乗り物との接続感を感じるというか、目に見えないところでのフィーリングの良さが、少なくとも b g 4 x とスープラと、プリウス PHVGR にはあるんです。この時深夜2時半。田んぼ道を封鎖中、そろそろ戻りましょうか。最後の全開テストだ。エンジンは切らず、車外に出て撮影していたのですが、ここで鍵が見つからないよ表示。あれこれ調べた結果、スマホの Bluetooth 接続の問題だと判明いたしました。 トヨタシェアだけ、やっぱり鍵の仕組みが独特なのよ。大半のカーシェアサービスは、エンジンスターターの容量で、遠隔海上ユニットを、アンロック配線に割り込ませている。グローブボックス内に鍵があって、そこを返却側に回した状態で、スマホで遠隔操作をすると、ロック配線に信号が流されるわけですね。キーボックスの鍵を、貸し出し側に回すと、乗り物のスマートキーも物理的に取り出せる。そのキーで好きに施錠できる。 これが一般的なカーシェアサービスだ。でもトランクの下に、変な鍵みたいなのあったよねトヨタシェアは、車内にキーボックスは見当たらなくて、スマホアプリの中に、ロックとアンロックのボタンがある。出先での施錠も、そこで行うんだと思います。うーん、普通に物理キーを持ち歩きたいよね。私が仕組みを知らないだけ、さあ安全に止まれない、そこそこなスピードでの交差点侵入ですが、 がかかるコーナリングも崩れずに耐えるウインカーの操作をミスるというか反対側に軽く倒したままその位置で奇跡的にホールドされるもうそろそろ全開テスト行こうぜというわけで車を味わうことに集中していたせいでさっきの工場は岸か良さげな道がありませんでしたちょっと狭いところに入るけど物理的なサイズを全然感じないので すれ違いいも怖くないです乗り心地についてだが、どうやら購入時に、今履いてる20インチと、18インチを選べるらしい。私はスタイリングの面から20インチを押しますが、乗り心地がちょっと硬いので、18インチも多いにあり、空気圧もわずかに下げて、快適性重視でいけばいいと思いますよ。さて行くぞ、見せてくれよ。低重心高合成 EV の実力を、曲がり始めの領域で、わずかに腰高感が出ますが、ロールが徹底的に抑え込まれ、安定しています。 フルブレーキングテストもしていきます。もう一回行くぞ、前方よし。制動力と a b s の機器はどうだふむ、a b s はかなり細かく動作しますね。重量相応、合格点を与えられるレベルの、必要十分な制動力も立ち上がってくれます。ラブ4は制動力がちょっと弱かったけどな。止まれるし、動きも安定している。高い領域で性能のバランスが取れていそうです。 バイオニック5のように、直線加速だけ速いけど止まれなくて、旋回も腰高ダバーっとなったりはしない。足が固められているおかげで、路面のうねりや段差に流されても、ぶれない安定性があります。ちょっと曲がって行きづらいけど、クラウンクロスオーバーのように、ロールを押さえ込んで、フラットに曲がる。曲がり始めがちょっと入りづらいけど、これ多分運転の問題ですね。慣れればすっと行くでしょう。直 く, く跳ねますが、どっしりと安定して走っていきます。 不安感は何もない。さあ入り口が狭い左コーナリングだ。うむ。切ったら切った分だけ、変なアンダーも出さず、腰高感も出さずに入る。開発ドライバーさんは、かなりの領域まで攻め込んで、詰めていったんだろうなと感じさせられる。タイヤもこの車重に負けず、しっかり踏ん張ってグリップしてくれる。CX5 では消せてなかった、腰高重量級 SUV の、攻め込むと破綻するようなフィーリングは一切ない。 SUV ながら、よくぞここまで。橋の段差を越えた時も、ふわふわさせず、一回だけで揺れを完全収束させる。光合成 EV はだてじゃない。SUV でやっちゃダメだろというハイペース走行にも、しっかりとついてくるんだ。すごかったね。車重や、SUV であることのネガは、物理的に消えてなくなるわけではない。でも、これはマジで早いぞ、というか、安心して攻め込んでいける。 限界領域まで預けられる SUV でやるのは設計外利用だろと CX5 のコメント欄で叩かれてるようなことも普通にこなせちゃうなクラウンクロスオーバーもそうでしたけど高負荷領域の踏ん張りがすごいのよ ネットで画像を見ただけで知った気になる人に理解するのは無理だろうけど松田車やベンツは目に見えるところの上質さ作りに重きを置いているメーカーだと言える同じ値段で見かけの高級感に差が出るのはただけ知ってるだけじゃないってことだな駐車アシスト装備も充実してますねーちょうどいいサイズ感なので誰でも運転できちゃいそうだそしてパーキングソナーあるある衝突コース上にない障害物に 警告表示を BB 出してくる。さてバック中にドアを開けるとどうなるでしょうか残念不便勝手に P に入っちゃいましたねこれどうすればキャンセルできるんだドア閉め検知のところをいじればいいのかパーキングソナーただの b BB 音を出すんじゃなくやわらかさがありますなというわけで事前のイメージに反して 単体で見たらすごくいい車でしたね。ナビに自宅設定がされてなかったので、せっかくなので設定してから返そうと思ったけど、やり方がわかりませんでした。そういえば先ほど、航続距離は300キロくらいだろうと適当に言いましたが、EPA サイクルという、一番信頼できる EV の航続距離テストの結果によると、480キロくらいはいけるっぽいです。そしてこの、行ける範囲マップ。能登半島だか和歌山の紀伊半島の先端だか。 本当にこんな長距離行けるのか高速道路を走っても、連続4時間近くは、無補給で進めるわけですな。それだけあったら十分じゃねえの他と比べて何になるんだか、プリウス PHV ではできた、バッテリー残量のパーセント表示は、なぜできないんでしょうね。なくても気にならない気がしてきたけど。バック中にドアを開けると P に入る仕様のように。 地地のののにに、置かれた地図の拡大縮小ボタンのように無理すんなよとユーザーに言いたいのか余計なお世話もいいところなんですよねまあゴールデンウィークに関東から新東名通って関西の方まで運転していくようなユーザーはどの車種だろうが EV 買うこと自体がアホですわ不自由な思いをしながら EV は長距離余裕ですと強がりながら テスラがすごいのを自分が強いと勘違いして、偉そうに日本を叩くくらいなら、私は b g 4 x でいいや、ちょっと待って自宅設定マジでどうすんのさ。この動画を編集するの20時間くらいかかったので、ここまで見てくださった方、高評価していただけると幸いです。次の動画は、カローラフィールダーからォーです。初見のナビを使ってきた経験はしっかりある方なんですが、マジで自宅設定はどこなんだ あきらめ、はいお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。